いつまでも輝いてるずっとこの笑顔ありがとう するなら「宝物がピたり 「す素敵な天使に卒業は終わりじゃない」「これからも仲間だから大好き」「て言うなら大大好き」「でパーシ忘れ物もないよね」